はい。徳島市の慢性腰痛専門辻生体院長の辻です。本日も動画をご覧いただき、本当にありがとうございます。えー、前回ですね、この肩甲骨の動きが悪いことによって腰痛になっている可能性があると。えー、おそらくですね、あなたはですね、この腰が痛い、お尻が痛いってなった時に、えー、腰回り、お尻回りばかりをですね、マッサージしたいとか、電気を当てたりとか、あー、で、なかなか改善しない、いつまで経っても治らないと。えいったお悩みを持っているのではないでしょうか。 えー、その可能性として、この肩甲骨ですね、この肩甲骨の動きが悪いことによって起こっている可能性があるという動画を前回配信させていただきました、見てない方はまた見てください、えー、では、ですね今日は簡単にこの肩甲骨ですね、この肩甲骨、これ、これ 鎖, 骨鎖骨なんですけども、まあ、こんな感じでついてるわけですね、こんな感じで、こんな感じでついてるわけなんです、こんな感じですね、で、これ、腕ですね、見えますかね、こんな感じでついてるわけなんです。 でこの肩甲骨の動きが悪くなることによって何が悪いのかこう当然これ肋骨動いてこっちに肋骨がついていて、えー、背骨があるとでこっちの動きがですねロックされてしまうことによって、えー、胸椎の動きが悪くなる肋骨の動きが悪くなるで背骨っていうのは一つの棒なので全体的に動きが悪くなってこういうふうに構成ですね、えー、肩が前にすくんでしまうような状態なので肩甲骨を動かすっていうのはすごく大事なことなんですが、ね、これはですね腰痛肩こり も, もちろん両方ですし、えー、健康面ですね あの当然肩甲骨の周りに肺とかありますからあ実際にです、ね、その動きを良くすることによって体調も良くなると、えー、でで実際です、ね、今日はそのストレッチ方法っていうのを簡単にお伝えしていきたいと思います、えー、私はです、ね、こう難しいことは言わないので、えー、誰でも自宅で簡単にできる、えー、方法ですね今日は1つ目お伝えしていきたいと思いますで、えー、とまずです、ね、ちょっと後ろに下がります。でバンザイ 腕がこうふうに上がりますでしょうか腕はこういうふうに上がりますかね上がりますかねで、この肩甲骨をいろいろですねこんなふうに動かしたりとかまあいろいろあると思うんですけどできればですねこうじっくり一箇所をゆっくり緩めていただきたいだいたい 2,30 秒くらい一箇所やっていただきたいんですけどもまずですねこの伸ばしたい方のこっちですねこれ左手を伸ばしたかったらですねこの えー、尺骨っていって、まあ、手の内側ですねこの 手, 手の内側を持っていただいてこんな感じで持っていただいてでそのまま手を上げていきますこのまま手を上げていきますこんな状態ですねこんな状態で上げていってで上げれるとこまで手をぎゅーっと伸ばして上げれるとこまで で, できればこの耳の後ろまで行くといいですねでこれがですね全然上がらないっていう方はですねすごく硬いので えー、しっかりやっていただいて上がらない方はここまでですもし上がらなかったらここまでですねでこのままの状態 で, ですね上がるようであれば肘も伸ばしていただいてこの状態で左に、えー、右に倒していきます左を伸ばしたいのでこのままこの状態で右に倒していきます こういう感じでそうするとです、ね、ここがすごく伸びると思うんですね、こので こ, こにです、ね、この肩甲骨というのがあるんです、ここ、これ肩甲骨ですね、これ肩甲骨、肩甲骨、で場所で言うとです、ね、この位置ですね、この位置、ここ、ここ、ここですね、この位置、これは鎖骨だったら、まあ、この位置ですね、この位置で、ここをしっかりまず伸ばしていくで、もう一度いきます、手をこの上ですね、こういうふうにかけていただいて、そのまま上がるところまで上げていきます。 足はですね、少し開肩幅ぐらいにですね、開き気味がいいですね。肩は、足はですね、これぐらい開き気味がいいです。ちょっと開き気味ですね。で、でまたですね、こういう風に上げていっていただいてで、深呼吸をしながら、鼻で吸って、口で吐いて、そのまま、 横に倒していきますこういう感じですね。極力こうなったりとかですね、こうしないように、極力真横に。で、行くとこまで、無理やり行くと、体がこうなっちゃいますので、硬ければそもそもこれが横に動かないんですね。なので、行くとこまででいいです。硬くても、行くとこまでで結構ですので、そのまま真横に倒していくとでそうなってくると。 この横が伸びますねで応用としてそのままです、ね、肘を曲げていただいてそのまま肘を曲げてもらって今度は曲げた肘の部分を手で持ちますこういう感じですねでこのまま横に倒していくとまた少し伸び方が変わってきますでだいたいこれを20秒ぐらいですね20秒ぐらいちょっと深呼吸吸って吐いて を、えー、続けてていいただいて、まあ、これだけでもですねかなり左が軽くなってちょっと左が落ちたようにぐーっとですね落ちてる感じがあると思いますこの感じですねなので両方ですね左右対称にやっていただいて、えー、毎日やっていくことで効果思、えー、まず間違い生まれてきますので、えー、継続して行っていただければと思います、えー、それではですね動画をご覧いただきありがとうございました